金、塩化ナトリウム液酸は単体と化合物は出せるけど異世界人としても異常じゃないか俺召使いのシャルロットですいつものようにロッテとお呼びくださいエレねえでしょあなたの家庭教師アルマ君あなただどうしちゃったのままさかそれに毒をまぜてないの陰性化予防ステル情報兵アニマー